前回、時藤無一郎が反転具の首を切ったことにより登場した鬼、喜怒哀楽ですがあ、今回はそんな喜怒哀楽中心に物語が進んでいくと予想されます。はい、ということで、そんな刀舵の里編第4話、先行見どころシーンまとめやっていきたいなと思うんですけども、いやー、今回なかなかの神回ですよ、ということで、原作108話から110話まで進むんじゃないかなと考えられます。ではもう早速、 やっていきましょう はいということで、まあ今回最初の見どころシーンなんですけども、こんな感じということで、616に変化が起き始めてるというシーンでございます。はい、前回小鉄くんを助けたことで、え今回の冒頭でありがとうと感謝を述べられますと、さらにですね金森さんも助けてと言われたことによって、柱として求められている自分に何かを感じ取り、少しずつですね616の中に何かが目覚め始めていくシーンだよとおな。 ておりましてですねなかなかですね激アツなシーンなんですが前回ですね炭治郎の言葉がトリガーになっておりましたが今回はですね小鉄くんの言葉でございます果たしてムイチロんっていうのはどうなっていくのかそこが見どころでございますでですね今回親方様がこのように登場するんですが回想にね登場するんですが非常に重要なことを言っているのでねぜひとも見逃さずに聞いていただきたいそんなシーンとなっております え無一郎くんがですねどうなっていくのか今後に注目なんですがまあ、そんなね前触れのシーンとなっておりますいやー楽しみですねは い, はいはいということで続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということでえ炭治郎 vs ウロギですね前のようには弱くないぞということでまあ、ここはですねかなり楽しみなんですがあ炭治郎の持ち味でありますねその分析力によって相手の弱点を探っていきますとしかしですね 相手は上弦の鬼ウロギということでどんなに弱点が分かっていようと炭治郎一人でどうにかなる問題なのかということで上限と1対1でねやり合う力が炭治郎にはあるのか現段階の成長ぶりというかまあ、主人公のですね現段階の強さがねしっかりと見えてくるパートなんでねめちゃくちゃ楽しみでございますでそしてですねここでは今まで炭治郎のセリフではありえなかったお前もなという相手の 切り返しの決めセリフがあるのでねえ非常に楽しみでございますいやあここはねかなり激アツでございますよいやウロギ VS 炭治郎なかなかですね炭治郎の活躍じゃないけどあれお前やるやんって感じでねうんいい感じに戦闘が繰り広げられていくんでねいやーちょっとね楽しみなんですよねはいということでまあ、主人公らしいセリフっていうところにもまあ、かなり興奮できるんじゃないかなというシーンとなっておりましていやーめちゃくちゃ楽しみでござ ございますね。で今回ですね第4話では惜しみなくですね戦闘するのでえアニメーションっていうところにも、まあ、かなり注目でございますね。いやーかなり楽しみです。はいはいということで続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということで元ヤー V.S. 哀絶ですねえ。強気な戦闘がいいということでえ前回ですね建物に取り残されてしまったネズコと元ヤーと元ヤはですね哀絶によってえ腹を串刺しにされてしまったところで終わりました があもちろんそんな簡単には死んでたまるかとゲンが強気に戦っていきますといやー非常にですねゲン強いのでなかなかおもろい展開になっていくんですがあカラクとセキドはネズこと相手をしえゲンヤはですね愛説と相手をしていきますということでえここではですねゲンの半端ない粘り強さあそしてですねやはり相手は上限の鬼というところで愛説の半端ない強さっていうところに見どころがありますとゲンがですね 一人で戦っていく姿っていうのがめちゃくちゃかっこいいのでねえぜひともそこに注目してご覧くださいということでねいやーゲンですね今回ビビるぐらいに強いんですよはいなんでこんな強いのということでてめえの相手は俺だろうがというねまあ、決めゼリフなんかもあるんでねいやちょっとねめちゃくちゃ楽しみなんですよねえ原作でもなかなか緊迫感のある戦闘というところでいや本当に楽しみでございますはいということでゲ あの魅力が存分に感じられるパートになってるんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひとも注目でございます。はい、ということで続いての見どころシーンなんですけども、こんな感じということで、ネズコ vs カラク、赤道激しい戦闘ということでね、ここではですね、ネズコの強さに油断するカラク、そしてですね、赤道が本気を出していくまでの流れっていうのが、まあ描かれましてですね、めちゃくちゃおもろいので注目でございます。またですね、全力で戦っていくね。 のかっこよさっていうところにも注目ですねいやー、マジでね、本気で戦ってる感じっていうのがたまらないんですよ。いや、ねずこが本気を出して、それでも倒せない相手って今までいなかったじゃないですか。ということで、カラクはね、めちゃくちゃ強いんですよ。で、まぁ、あ、そしてねずこもめちゃくちゃ強いということで、もうドラゴンボール的なね、展開があるんでね、本当にアニメーション、そして激しい戦闘というところに注目でございます。 マジでねネズコがね今までこんな戦い方しなかったよなっていうぐらい本気を出してね行くのであのダキ VS ネズコの時よりもまあ、おもろくなるんじゃないかなと思っておりますねあれは一方的だったと思うんですけど今回は辛ラがめちゃくちゃ強いので、えー、かなり楽しみでございますはいということで続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということで、えー、炭治郎 VS 赤戸ですね、えー、激しい戦闘ということでここではですね炭治 が建物に戻る決断をしますとでどのように戻るのかそしてその後の赤戸との激しい戦闘に注目でございますとでネズコとゲンを助けに来た炭治郎そしてネズコと力を合わせ赤土たちを倒すことができるのかというところにね注目でございます緊迫感の強い戦闘になりそうなのでかなり楽しみでございますということでいや今回ですね炭治郎もなかなかの分析力そしてですねそんな戦い 戦い方するのっていうくらいえ驚きのですね戦い方をしますよということでやはりですね炭治郎の成長っていうところも感じますし赤道もですねめちゃくちゃ強い鬼なんですよねなので本当に根子と炭治郎が力を合わせてもま赤、あ、道は本当に叶うことができるのかっていうぐらいやっぱりめちゃくちゃ強い鬼なんでねいやかなりですねおもろい展開になりそうですねと思っておりますねいや本当に原作でおもろいんでアニメで もっとおもろくなりそうだなぁと思ってますね本当に楽しみでございますはいということで続いての見どころシーンなんですけどもこんな感じということでねず子と炭治郎がということでねなかなかの絶望展開もありそうだなって感じなんですがあ相手はやはり上弦の鬼ということでえ上弦の鬼の強さを侮ってはいけないよとおねず子という最強の鬼がいようとお柱がいなければどうなってしまうのかあ現在の炭治郎たちの強さっていうところ がしっかりと明確に現れてくるシーンとなっておりますえ本当にどうやってハンティングに勝つんだっていうところも、まあ、楽しみですしえ敵としては最高の鬼だよということでえ本当に強いねハンティングっていうのが今回目の当たりにできるんじゃないかなと思いますいやーマジでね目まぐるしく変わっていく戦況っていうところにかなり注目でございますしえ海外の反応を見てる方だったらねいやちょっとこのシーンっていうのはなかなか楽しみなん ですよいや本当にね反転具めちゃくちゃ強いんでどうやって勝つんだっていうのがマジでね原作読んでる僕もあれどうやって勝ったっけっていうぐらいねえ今回第4話ではそれぐらい戸惑ってるぐらいめちゃくちゃ強いっすねはいなのでなかなかおもろくなりそうだよということを伝えておきますはいそれではですね最後の見どころシーンなんですけどもこんな感じということで、えー、玉子がついに正体を表すということでね第4話最後 のシーンはおそらくこのシーンになるでしょうとで一番いて欲しくない場所にあいつそう上限の5の玉子がおりますよということで時、えっと、藤無一郎君が向かった先にですね、えー、こいつがおりますよということで、えー、なぜこいつがこんなところにおるんやーって感じでね、えー、なかなか苦しい展開が続くんですがあやはりですね上限は強さだけじゃなくて、えー、頭も使っていきますよということで勘だったり戦略なんかも一流それが上限 ということでいやー玉子はなかなか頭いいですねって感じでなんでお前いんねんって感じでねなかなかうざい展開続くんですがあいよいよですね時と無一郎 vs 玉子がですね回戦かというところで第4話は終わるんじゃないかなと思っておりますいやー第5話へ持ち越しなんですが無一郎のね戦闘シーンが早く見たいですよね、えー、なので第4話はですね主にハンテングの戦闘っていうのが中心に描かれますねはーい はいということでまあ今回第4話の見どころはこんな感じなんですけどもいやー第4話以降もですねなかなかおもろい展開が続きそうなんですよねてかむしろですね後半に行けば行くほどおどんどんおもろくなっていきそうですねでそしてですね今回は激化する戦闘っていうところが非常に見どころとなっておりましてまあ主にですねアニメーションですよね UFO テーブルさんの本気っていうところがね今回見れるんじゃないかな なと思います遊格編では見られなかったほどのまあ、戦闘量になるのでえ非常にそういったところが注目でございますいやーハンテング戦本当にねなかなかねえおもろいものになるのでぜひともですねアニメ本編で見ていただけたらなと思いますはいそれではですね皆さんまた次回のとこでお会いしましょ う, う